右翼とか関係ありません。どうも、政治いろいろの学部です。日本側の視点に立ち、徴用工問題を扱った本を、韓国人研究者が韓国語に翻訳したというニュースが報じられています。ワウコリアの記事を引用します。 右翼成功の書籍を韓国で翻訳した、マクソン経済研究所のイ・ウヨン研究委員は、日本の右翼団体の特別賞を受けることになった。2日、日本の産経新聞によると、右翼の視点から日本の徴用工問題を扱った本、熱造された徴用工問題を韓国語に翻訳したイ・ウヨン研究委員が、日本の 国家基本問題研究所が主催する第8回日本研究賞特別賞の共同受賞者に選ばれた。い研究委員のほかこの本を出版した極右成功メディアであるメディアウォッチのファン議員代表取締役も受賞する。受賞式は13日オンラインで行われる予定で国家基本問題研究所は 日本の代表的な右翼ジャーナリスト、桜井よし子が2007年に法人として設立した研究機関である。この団体は2014年から日本に帰化した一世代を含む外国人研究者が出した日本関連の著書を審査して賞を与えている。イ研究委員とファン代表は北朝鮮拉致日本人 救出全国協議会の会長兼霊卓大学百員教授である西岡務長。熱造された徴用工問題の韓国語翻訳版を翻訳、出版した。韓国版のタイトルは、熱造した徴用工のいない徴用工問題で、昨年12月に韓国で出版された。この本は、徴用工問題を日本側の立場と 論拠に基づいいててて述べた典型的な右翼の書籍として知られている研究所は、反日言動が英雄視されて少しでも日本の主張の正しさを指摘する余地がない韓国の言論状況で、西岡智氏の著書の全文を韓国語に翻訳して出版しようという勇気は評価するしかないとし受賞の背景を伝えた。とのことです。記事内では、 桜井義子氏を右翼ジャーナリストと断じていますが、そもそも右翼とは何なのでしょうか。右翼左翼という言葉の成立はフランス革命期に遡ります。フランス革命期の国民議会において、国王の拒否権あり、二院制、貴族院ありを主張する保守、穏健派が議場の右側に陣取り、国王に拒否権なし、一院制、 貴族院なししをを主張すする今日は革新派が左側にに陣取ったことに端を発します同志社大学名誉教授、西田拓氏は、右翼という用語は元来相対的な意味しか持たない上に、厳密な定義を行うことは困難とした上で、活動内容や機能の実態は様々に異なるが、現在、1994年執筆時点では、一般に 反共産主義、反社会主義、反民主主義、保守的、反動的国家主義、超国家主義の精神やイデオロギーを持つファッショ、ファショム的集団や人物を意味すると定義づけていますね。右翼左翼とも、元来の意味においては、保守成功、革新成功を意味している言葉とされており、その根本にはどちらも、 国益のためというイデオロギーが存在しているものとされていました。つまり、ものすごく大雑把に定義づけをすると、従来からの伝統、習慣、制度を尊重し、維持した上で国家の発展を図る考えを右翼といい、従来からの伝統、習慣、制度の不合理を追求し、より優れたものを追求することによって国家の発展を図る考えを左翼ということが、 できるかと思います。そういう意味においては、日本では本当の左翼は絶滅したと言っていいのかもしれませんね。ワウコリアの記事をそのまま受け止めると、日本が正しいという主張をする人々を右翼と定義づけ、日本を貶めようとする人々を左翼と定義づけているように見受けられます。櫻井義子氏を右翼と断じ、書籍を翻訳した い研究委員を親日派と断じている姿勢はなんだか悪意に満ちたレッテル張りのようにも思えてしまいますね桜井よしこ氏が右翼なのかどうかということはさほど重要な事項ではないので一旦置いておきます問題は桜井よしこ氏よび国家基本問題研究所の主張に誤りがあるのかという点であり少なくても今回ニュースとして話題の上がった 徴用工問題についいいててはは全く誤りはななとと断じて構わわものと思われます韓国大法院が下した判決を見ると、徴用は反人道的な不法行為であり、日韓請求権協定で解決済みとした事項に不法行為に対する個人の慰謝料の請求権は含まれないとしています。つまり、韓国側が要求しているのは、 徴用時の労働賃金を払えと言っているのではなく苦痛を受けたのだから慰謝料を払えと言っているわけですこの一点において徴用工問題は慰安婦問題と全く同質のものと位置付けることができます韓国大法院が主張する個人の慰謝料の請求権は含まれないという言葉は全くのデタらメと断じて良い言葉です日韓請求権協定は 両締結国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締結国及びその国民の間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認すると明確に記載されています。もし医写料という新たな概念を認めるとなると協定自体が意味をなさないものとなり、 今後も再現なく訴訟が起きることにもなりかねません。そういった事態を防ぐために結ばれたのが日韓請求権協定なのであり、これに反して慰謝料の請求権を認めた韓国大法院の判決は明らかな国際法違反なのです。ちなみに、韓国大法院は慰謝料と言っていますが、そもそも日本に慰謝料を求めるという概念自体が明確な誤りでもあります。 この本を翻訳したイ・ウヨン氏の研究によれば、朝鮮半島労働者も日本人労働者と労働条件、賃金形態は同一であり、応募者は契約書に署名して日本に渡ったことが明らかにされています。要は本人の意思が尊重された契約であったということですね。イ・ウヨン氏はこれらの研究をもとに日本企業に賠償金の支払いを命じた判決を 誤と述べられていますねつまり、徴用工問題の本質も、慰安婦問題における強制連行同様、全くの嘘を出発点としており、何一つ証拠がない架空の出来事なのです。韓国側は例によって、徴用工問題でまともな証拠を出していません。良い例が軍艦島の件でしょう。軍艦島で過酷な強制労働を強いられたという、 韓国人の嘘の証言をもとに様々な書籍を出版し、挙句の果てには、虚色と嘘にまみれた映画も制作していますが、これらの証言が嘘であったことは、元島民による真実の告白で明らかにされています。嘘の証言をした韓国人については、元島民の方が、そんな名前は聞いたことがないとまで言っておられますね。イ・ウヨン氏、桜井義こ氏が右翼なのか、 親日成功なのかははっっきり言ってどうでもいいことですこの記事で注目すべきなのは、韓国の主張する徴用工問題と、それに反論する日本の主張のどちらに理があるかということであり、そういった意味では、桜井義子氏及び国家基本問題研究所、イ・ウヨン氏の主張する、韓国の言っていることは嘘であるという主張に理があることは明らかです。この事実を 韓国人がが受け入れられららるとというと残念ながらその可能性はかなり低いと思われますそれはとりも直さず、この翻訳本が韓国では売れないということを意味していると思われ、そういった意味では、イ・ウヨン氏の翻訳は、とろに終わってしまう可能性が高いですね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。